はいおはようございますラスカルでございます今日はですね先日アスマ動画 ASMR 咀嚼文の動画でねちょっと購入させていただいた札幌商工会議所さんのサイトからねまたちょっと商品を注文させていただきまして今回購入したのがこちらでございますトカチ加藤牧場さんのゴールデンジャージーミルクでございますでこちらはね約1本 900ml 入ってるんですけれども4本 購入させていたただきましたそれでねまあちょっといろいろ何か料理とかに活用できないかって考えたんですけど僕ねあんまり料理スキルがないのでちょっとね引き出しがなかったんですけどいろいろ調べてみたらねあの牛乳でできるわらび餅風のデザートがあるみたいでして今回はねそれを作っていこうと思います今回のレシピとても簡単なんですけれども用意するのは牛乳片栗粉上白糖のみとなりますで、ね、分量が 一般サイズで 300ml の牛乳を使った場合まず砂糖が 45g 片栗粉は 90g なんですけれども今回ね3リッター分作ろうと思いますんでかける10で作っていきたいと思いますでそれプラスね茹でなくてもよくてこれ常温で食べられるタピオカをいただいたんでこちらもね彩りに使っていこうと思いますまずはね牛乳3リッターを取っていきたいと思いますよいしょ1本 四本目は途中までだね。よし。続いては砂糖の準備ですね。これが一、えー、人前四十五グラムなんで十倍の四百五十グラムですね。えげつ月いな砂糖。よ。これで百四百五十グラムですね。すご。<笑>やばいんだけど。そしたら続いて片栗粉で。 普通量だと 90g なんで 900g ですねえそんな入れる<笑>はいってことで片栗粉 900g こんな感じなんですけどこれ溶けんの<笑>はいそしたらこれね材料の準備はし終わったんですけどさすがにね 5kg ぐらいの入るお鍋とかがないんで今日もねこれ寸胴でいきたいと思います。まずはね、牛乳あ、うまい 3リッターを入れて、で、片栗粉を全部、これ、本当大丈夫<笑>で、砂糖450と、しっかり混ぜて、じゃこれをね、中火にかけていくみたいなんで、このまま煮込んでいきたいと思います。はい、ってことであー重て しばらくね、これやったら、だいぶ見えるかな。こんな感じで、粘り気が。まあ、この量なんでね、正直、どれだけ混ぜても、ダマはできちゃったんですけど、これ冷やしたらね、ちょっと固まりそうなんで、一応、火にかけるのは、これで終了で。いや、重い。これ、多分固硬すぎて、流れていかないから、タピオカ、中に入れちゃおうか、これ。こうだな。 ということで今こんな感じでね完成しましたいや思ったちょっとねこれを一晩ね冷蔵庫に寝かしていきたいと思いますなんで実食は明日でございますはいってことで翌日になりましたすごいのができちゃった<笑>ミルクわらび餅を作ったつもりなんだけどだからねこんな感じ今日<笑>今日はね味変アイテムをいくつか用意したので楽しんで 食べていきたいと思います<笑>、はあ、食べよういただきますまずねそのまんまでこんな感じでございます<笑>い う, うん これはこれでうまいけどわらびもちではない<笑>どっちかっていうとねあのミルク蒸しパンとかそんな感じの味がするうんあ味はでもうまいなうんうんたぶんねかただと思うんだけどねっとりした食感にプラスねそのタピオカのもちもちとした食感があって悪くはないな うん冷たいミルク蒸しパンって感じかな<笑>、うん、あ表面はこう粘り気っていうか滑らかな感じだったんだけど中の方がねみっちりしてる<笑>うんスイートポテトみたいな食感 少ない量で作ったらちゃんと美味しくできそうな気はするけどあんまりにも量が多すぎだから<笑>片栗が難しいの<笑>うんちょっとカメラ越しやすさあるか分かんないんだけどパサッとしてね中が固め<笑>うんただとりあえずきなこと黒蜜をかけていこうかと。 見てたあ。うまそう。あ、う, う, う, うまそうかそう。一気にわらび餅感が。<笑>うん？わらび餅だ。あ、うまい。え？え？<笑> すげえ急に変わったこれいいかもこれいいかもこれちょっと普通量で作っちゃうかもまたそれぐらい普通にわらび餅いっ 最初やっぱり、あの、わらび餅の頭で食べてたから、何もかけてない時はね、わらび餅と違いすぎて、えってなってたんだけど、これかけるだけで、こんなわらび餅になるんだ。結構大発見でございます。いいよ。うん。喉がすごい。喉が。やっぱ粉がね、多いから、この量食べると喉の乾きが半端じゃない。 うん上しか食べてないんだけど結構なんかいっぱい<笑>すっごいパンチただまちょっと甘さにやられてきたんでコーヒーを飲みたいですブラックはいいです <笑>今ね最初のこの上の部分だけ食べたんだけど一周満腹具合がすごいこれだけで片栗粉はキュリが入ってるからステーキとかに換算すると2ポンドぐらい<笑>いやこれお腹にたまる あっ。<ス><ス> <笑> う, んうんうんもうお腹いっぱいでございます<笑>今日はもうちょっとパンパンなんでこれをね小分けにして冷凍してゆっくりね食べ進めていきたいと思います<笑>ごちそうさまでしたということで今ね ミルクわらび餅の方食べ終わりましたスイーツってやっぱすごいね<笑>食感とかはね気持ち本物のわらび餅よりも硬かった印象なんですけどきな粉とかね黒蜜かけると一気に味はもうわらび餅っていう味うんそう。 もちろん、黒蜜ときな粉以外にも、あの、牛乳の本の中でいい感じに香りを出してて、わらび餅感は出てた。すごく出てた。作り方もとっても簡単なんで、ぜひね、あのご家庭で試してほしいんですけれども、ただ、満腹感はとってもすごい。いや、お腹いっぱいです。<笑>はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。